ただのドコドのオレンジジュース美味しかったよね。<笑><笑> 逆だね。じゃ、それはいけないな。<笑>はいはい。アンパンマン行くの？ああ、そうだね。 いたらおトイレあるからそっち行こうか。 うん、いけるかなせーのよいしょ